中国メディアが紅白を論評、勢いづく韓流、交代する演歌。中国メディアの後輩は1日付で12月31日に放送された NHK の紅白歌合戦を論評する記事を発表した。韓流が勢いづく一方で演歌は交代しているなどと紹介し、歌手の世代交代が進んでいるが、出場を重ねているベテラン歌手もいるなどとも論じた。 以下はその主要部分だ紅白歌合戦は今回が73回目だったこのところ視聴率が低下しているのは事実で主催者の NHK が打ち出した対策の一つがスター効果の利用だ例えばマイリット・ミレイさんのフライハイだこの歌の歌唱とフィギュアスケートの羽生結弦選手の競技会での演技の映像を重ねたことは まさに人々を驚かせる神演出だった。また、出場歌詞の入れ替えを進めているのも視聴率対策の一環だ。紅白の出場を続けることは容易でない。毎回ほぼ10組前後の歌詞が初出場だ。アミ、エメさんは大ヒットしたテレビアニメ、鬼滅の葉、遊楽編のオープニングテーマ曲の残響参加で紅白初舞台を飾った。 男性グループの b e ー s t はデビューして1年余りでの紅白出場だった。ただし b e ー s t には財産がある。動画公式チャンネルの視聴累計回数は3億回を超えているのだ。さらにアニメ、ワンピースの歌姫、歌までもが初出場した。バーチャル歌手が紅白に登場するのは初めてだった。いつの日か。 紅白歌合戦に初音ミクが出場するかもしれない。ただし、さらに注目を集めたのは、紅白の舞台上の反流だったろう。今回は初出場者だけでも3組が韓国関連だった。JO1 は、韓国の人気オーディション番組、プロデュース101の日本版である、プロデュース101ジャパンの合格者11人で結成されたボーイズグループであり、 所属事務所は日韓合弁会社だ。LESSERAFIM、ル s e r a f -I -M セラフィと IVE、IVE は韓国のグループだ。それ以外に、すでに出場経験がある韓国系の出場者も多かった。NHK も主催者として、K-POP の影響力を直視せざるを得ないわけだ。その一方で、演歌は、ますます振るわない状況だ。 川清さんは紅組白組の枠を離れて特別恋で出場した。選んだ歌は演歌の匂いを感じさせなかった。歌手の三山博さんは紅白の舞台で持ち歌の夢追い人に乗せて剣玉のギネス世界記録に挑戦した。三山さんが紅白の舞台で剣玉ギネスに挑戦するのはなんと6回目で成功はしたが疲れてしまっているようにも見えた。 思えば、20世紀初頭の紅白歌合戦では、歌の半分程度が演歌系だった。総伝義弘さんや玉城浩二さんと、そのバンドは、紅白に何度も出演しているベテラン歌手だ。今回はいずれも特別企画として出場した。彼らの歌声は、観客に、日本の音楽界やエンタメ界の黄金時代を思い出させた。石川さゆりさんは、紅白歌合戦の 上緑寺とも言える存在だ。今回の出場は45回目だった。同じく紅白歌合戦に出場した1995年生まれのアイオンさんのような歌手は、石川さゆりさんの登場する紅白歌合戦を見ながら育ったと言っても過言ではない。石川さゆりさんが歌った、甘木声は、歌手にとって難曲だ。年齢上の問題もあり、 今回の紅白での歌唱は力不足に終わってしまった面も見られた。しかし多くの視聴者は石川さんが紅白歌合戦で繰り返し歌ってきた甘木声の中のあなたと超えたい甘木声の馴染みの文句を聞けば満足するのではないだろうか。耳に馴染んだ歌手や曲目が登場することは紅白歌合戦にまた違った意味を与えている。すなわち 毎年年末に予定通り開催されていること自体が生活がいつも通りに続くことを観客にアピールするかのようだ。かつての紅白歌合戦は本来合戦の名でもわかるように勝負の側面が強かった。しかし勝負の色合いはすでに薄れ紅白歌合戦は日本社会にとって新年を祝う象徴として営まれている。翻訳編集